こんにちは草のたの野球団理チャンネルです今回は開幕記念としてセリーグ優勝チームスワローズ開幕オーダーを予想してみましたどうぞ最後までご視聴くださいはいそれではセリーグの優勝からですね、えー、予想からお話ししたいと思います、えっと願望と予想と二つ作りまして願望の方は ヤクルトファンというただのヤクルトファンの願望ということで1位ヤクルトになってほしいということです。で予想の方は、えー、ファンであることを一回忘れてですねまっさらにしてその状況で、えー、どこが優勝するだろうって考えた、えー、結果です。でヤクルトですねあの一番ポイントはあのマクガフの代わり誰やるのってところが、えー、まあ懸念点として一番あるんですけども。 次のちょっとあの戦力の展望のところでお話しますけれどもそれを差し引いてもですねプラス材料もあるにはあってですねであと他のチームに関しても当然あの懸念点があるわけなのでそう考えていくと3連覇いけるんじゃないかというふうに考えてこの結果になりましたはい続いて えー、戦力分析ですね、えー、とまず投手からなんですけども、えー、と注目する選手として2人あげまして、えー、と1人が田口ですね。で田口ですねあの先日自身の YouTube のゲストに、えー、高津監督を招いていまして、まあ、ご存知の方もいると思うんですけどもその中でです、ねえー、とマクガフの代わりの、えー、抑えをやりたいと今年は。 とといいうことを実装していましてまたで非常にあの、まあ、YouTube で そ, れをそのやり取りを公開するというです、ねえー、と今の時代だなって考えさせられた、えー、出来事だったんですけども、まあ、そのぐらい、あのー、覚悟というか決意を持って臨んでくれるのであろうから、えー、多分やってくれるんじゃないかということで期待しています。人人目が吉村ですね、えー、と新人の ここまであのオープン戦とても素晴らしいピッチングしてるんですけどもこの人ですね去年クライマックスシリーズ中にあの試合間隔が空いてしまうということで社会人の東芝とスワローズが練習試合をしたんですけどもその時の先発ピッチャーがこの吉村でしたでその時はですねえっと3回投げたんですけれどもす晴らしいピッチングで1回の表 1回のヤクルトの攻撃ではですね塩見、青木、山田と3者連続三振3回投げたんですけども結局、三振を7個取ったという非常にいいピッチングをしていたんですよねでその後ですねえっとになってドラフトでヤクルトがこの吉村を指名してヤクルトに入団したで、まあ、そういう経緯が あった選手ピッチャーなんですねなので、えーまあ、実際に対戦してあやっぱりすごいいいピッチャーだなということで取、えー、っていたのでもともと期待はしてたんですけれども、えー、まあ、その通りですねえっ、ー、とオープン戦でもいいピッチングをしてくれて、えーまあ、ローテーション入るんじゃないかというふうに言われてますね。でもう ちょっと早いんですけども新人候補なんじゃないのっていうぐらい、えー、期待しているところです。で続いて野手なんですけれども、えー、と村上と山田を、まあ、注目したいなと思っていて、まあまあ、村上に関してはもうあれだけの選手なのであの当たり前の話なんですけどもさらにあの、まあ、先日 WBC 体験してですね、えー、やっぱりこう何ていうんですか上には上がいるというんでしょうかね。 非常にいい、えー、刺激になってモチベーションが高まってると思うので、えー、きっとやってくれるんじゃないかなっていうふうに思ってます。で, もう一人が山田ですねでこの人ですねここ、えーまあ、2年ぐらいですかね、えー、と本来のちょっと力を発揮できてない感が、えー、大いにありありなんですけども、えー、この人がですね復調したら、まあ、あのトリプルスリートまで言わなくても 復、え、調、ー、すればですね、えー、ともうチームとしてあの独走もありえるんじゃないかと思うぐらいですね、えー、とても非常、えー、重要な、あのー、選手だと思います。で、その他にもですね、えー、と特に若い人ですね、内外野とも若い人があの一段と成長している感があってですね、選手層が厚くなってきています。えー、と例えば、あのー、外野ででうとですね えー、サンタナ山崎幸太郎塩見とですね、えー、ともうちょっと出遅れてる感じがあるんですけども、えー、普通ですね主力級が3人もいなくなっちゃったら大変な事態なんですけども代わりにですね、えーまあ、内山であるとかがですね、あのーまあ、内山外山を守ってましたけども、えー、と浜田ですね とかがですねあの非常にいい感じでオープン戦を過ごしていて、えー そ, まあ、それはそれでなんとかやっていけるんじゃないかって思えるぐらいの選手層になってるというところなんですよねですからまあこの辺も考えて、えー、優勝予想もヤクルト優勝というふうに、えー、自分は考えました。 それでですねやはり、えー、ヤクルトの最大のピーマンは実は、えー、高津監督だと思ってまして、えー、もはやもう名将といってもいいと思うんですよね。まあ、いろんなあの実際戦っていればですねあの想定外のことがいろいろ起きたりするんですけどもそれでもですねなんだかんだで最終的には勝ってしまうというところですね。高津監督がいるののであれば選手の戦力プラスアルファ でかなり勝利できるというふうに考えてますはい次にですねえっと工事がされてましたのでちょっとそっちそれについてお話ししたいと思いますとまずあの工事を見てですね私一番びっくりしたのが、えー、この3人なんですね奥村宮本光俣でこの3人ですねオープン戦非常に成績が悪くて、えー それぞれぞですね、えー、と9の029の117の2、えー、と打率に関してはもう奥村0割ですよ0割で宮本もさ打率3分4輪すごいですよねで光俣が1割1分8輪ということででこの3人が1軍に残ったってところが。 うんすごいなと思っていて、まあ、奥丸に関してはあのムードメーカー的な役割とかも期待されてるのかなとかですね、えー、考えるんですけどもちょっとびっくりしました。で, 楽しみなのがですねこの赤羽と並木と浜田ですね、えーでまあ、あの赤羽が43の14で、えー、と村上が WBC でいなかった感ですね。三塁とかも守っていてえ、非常にいいアピールをしてました。で、並木も同じくアピールですね。まあ、成功した感じ。で、盗塁が8個あって、これあの、オープン戦の盗塁王なんですよね。えー、結構すごいことだと思います。であと、浜田ですね。浜田も53の16で、まあ一応3割。 載せてるということで、いいアピールしてます。ただもう一人、内山ですね。で、内山ちょっと打率が最後の方、あの、落ちてきた後なんですけども、あの、オープン戦の打点王ということで、で、あと、えー、出場機会を増やすっていう意味でも、えー、外野ですね、守っていて、えー、レフト、ライトを守ってましたよね。ということで、これも楽しみだな、というふうに思ってます。で、あと、まあ、青木が元気ですよね。 はい。だったら、長岡も、あのー、ちょっとあの、一年ですね、フルでやって、えー、まあ、慣れたところもあるので、えー、今週楽しい非常に楽しみな存在だと思います。はい。で、最後にですね、えっ、ー、と、さらに、びっくりしたのが、サンタナが入ってたんですよね。で、ちょっと難しいんじゃないか、えー、c 見山崎小太郎サンタナは、えー、開幕は難しいんじゃないかっていうふうな、 あの、情報が、えー、多分ネットニュースとかでも、ま、いろんなところであったんですけども、サンタナが入ってきてたので、これ試合出れる、出れる感じなのかなどうなのかなってあたりで、ちょっとびっくりしました。はい。で、工事ですね。で、おそらくまだ、えっ、ー、と、何人か余裕があるので、ひょっとしたら、明日の工事でですね、またひょっとすると何人か入ってくる可能性もあるのかなっていう感じに思ってます。 はい。続いて開幕スタメンの予想と願望です。えっと、予想というのは、高津監督が、えー、こういう感じで来るのかなっていうのが予想で、で、願望っていうのはもう私のただの願望っていう感じですね。で、ポイントが、えー、まあ、サンタナ次第っていうところもあるんですけれども、えー、まあ、内山がライトに入る可能性はあるかなっていう感じですよね。で、あと、えー、丸山、 えー、やっぱちょっとセンターラインは、あの、多少経験のある人、まあ2年目ですけど、まあ去年、えー、結構試合出てましたので、えー、センター丸山かな、ちょっとバッティング不調、オープン戦の後半ですね、ちょっと下がってきちゃったんですけども、まあちょっと安定ってところで丸山かな、っていう感じがします。で、先発はまあ予告で小川ですよね。はい。 で、小川の時は、多分中村の方が多い気がするので、えー、まあキャッチャーは多分もう、内山じゃなくて中山中村で行くのかな、というふうに思います。で、願望なんですけども、えー、私ちょっと波木がすごい今年楽しみにしている選手でして、あの、まあオープン戦通るようっていうこともあるんですけども、やっぱ足すごい速いんですよね。 あの、丸山が結構早いって思ってま、まあもちろん丸山早いんですけども、さらに並木早いっていうことで、えー、まあ平凡な内野ゴロが、あのー、悩んだになってしまう。で、投入は、あのー、結構決めてくるってところで、えー、相手ピッチャーとかですね、あの、内野手にすごいプレッシャーかけられると思うんですよね。なので、えー、ダイソーから入って、 っていうのも多分考えてるとは思うんですけども、ちょっとあの、打席をですね、えー、こなすとどんな感じになるのかっていうのを見てみたいなっていうところで、えー、並木を、まあ、センターで1番にしました。で、長岡は、あの、去年ですね、主に8番で、えー、ちょっとプレッシャーの少ないところでやってたんですけども、まあ、次のステップ、えー、踏んでほしいっていうことで2番ですね。はい。で、あとは、えー、 青木が6番に入って中村で、あと赤羽ですね。赤羽がすごく、えー、オープン戦いいアピールして、えー、成功してましたので、えー、やっぱ調子のいい選手を、若い選手を使ってみる。まあ、去年の長岡みたいな感じでですね、どんな感じになるのか。で、赤羽は基本はあの内野手なんですけども、オープン戦でも外野守ってましたので、まあ、そういうのも想定して、あの、外野守らせていただくと思いますので、 え、ライトで、え、ちょっと見てみたいな、っていうところですね。というのが、以上、あの、開幕スタメンでした。で、まあ、サンタナ次第ですよね。サンタナが出てくるか出てこないかで、あれなんですけども、先発はないのかな、っていうふうに、ちょっと私、あの、まあ、感覚なんですけどね。えー、ないと思うので、一応これを予想と願望にしてみました。いかがでしょうはい。 というわけで、えー、シーズン始まるということで、諸々予想をさせていただきました。このチャンネルではですね、毎試合終了後に、えー、振り返り動画をアップしていく予定です。試合後もどうぞご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。